次は著作権と引用の話。著作権というのは聞いたことがあると思いますけども、私たちは学術的な活動をする上で、ね、著作権、著作部というのは非常に、まあ、頻繁に問題になるんですね。それはですね、学術活動というのは基本的に、研究して分かったことを論文のことでまとめる。ただ、それも自分で思いついて書くというだけじゃなくて、他の人がまあ行った論文とかを 参照しながら書かなければならない。そして、自分が書いた文章も、他人が書いた文章も、文章はすべて著作物。なので、著作権の権利を犯して利用することはできない。だから、非常に関係が深いんですね。えー、ここで、著作権法の条文。まあ、条文は全部ここで見られるんですけども、そこから重要な点も紹介しましょう。まず、著作権法の目的です。著作権法の目的はですね、 著作物並びに実演、レコード、放送、優先放送に関し、だから、まあ、音楽とか、まあ、放送の内容も著作物。著作者の権利及び、これに隣接する権利、まあ。隣接するというのはですね、例えばレコードだったら、まあ、音楽家の人が 作, 作曲して、えー、それを実際に歌ったり演奏したりして、それをレコードに固定して、で、売ると。そういうことで、そのレコード会社とか、 歌ってる人とか、そういうふうな、まあ、媒介となるものも、えー、隣接した権利があるんですね。えー、で、えー、まあ、その、著作者及び隣接する権利を定め、えー、これらの文化的資産の構成のるように留意しつつ、構成というのは、やっぱ必要なところには変えるようになっちゃいけない。えー、例えば、えー、まあ、重要な成果物だこれは誰にも見せないから、買ってはいけない。そういう方をされると、えー、文化の発展上、まあ、不便です。 それから、著作権者の、まあ、著作者の権利の保護を図る。これはですね、いや例えば、良い音楽をいくら作っても、それで食べていかなかったら、良い音楽を作るのに甘えてしまいますよね。ですから、著作物を生み出す人に、正当な報酬が渡るように保護するということもやらないと、だんだんその、良いものは生まれなくなってしまう。だから保護も図って、もって文化の発展に寄与することを目的。だから、文化の発展が目的だということだね。 著作物の定義なんですけども、著作物は文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをですから、先ほど音楽が出ましたけども、美術も、えー、まあ著作物。から学術、アカデミックなものももちろん著作物だ。で、重要なのは、著作権法では表現したものを著作物として保護するので、形のないアイデアは、こういうことをしたらいいんじゃないかとい。アイデアを考えただけではちょっと保護されません。アイデアは、 実は特許では実用信用などの形、別の形で保護がなされています。でこの先は一条文は示さずに、要点だけしますけども、まず、無法復主義。つまり、えー、文章を書いただけで、自動的にそれは著作物になって、えー、自動的に権利が生じます。だから、種別としては、言語、著作物、えー、文章、演説、音楽、舞踊、武術、建築、図形、映画、そしてプログラム。 プログラムを書いたらそれはもうすぐ著作物になった。著作物の種類として保護される。その他、二次著作物っていうのはですね、翻訳したもの、編曲したもの、脚曲したもの、ある著作物を元に作り出したものも著作物。次は著作権の内容ですけれども、複製権。例えば、まあ、本を書き写すとか、それの権利なんですね。上温権。演劇の擬曲を上演する。演奏権。 まあ、楽譜を演奏する。すから、公衆送信権これは、放送優先放送、自動公衆送信。これ、自動公衆送信というのが、まあ、ウェブサーバーから公開するみたいなのが当てはまるんですけども、こういうふうにネットに流すというのも、公衆送信の中に入ってます。口述権例えば、朗読するとかね。展示権、まあ展覧会に展示する。反布権だから、情と対応。 解釈利用例えば、翻訳するのにも、現、えー、著者の権利として翻訳してもいいよって言われなければできません。それから、二次書サポート利用するのは許諾権。ですから、これを使って演奏してもいいですよとか、許可をするかどうかは著作者の権利。で、次に著作家人格権。これはですね、公表権、氏名、表示権、同一定保持権ですけども、ある作品を作ったときに、 その作品もいつ世の中に出そうか。あるいは、出来が良くないから、もう出さないでずっと、まあ、しまっておこうと。そういうことは手作たの権利ですから、勝手に公開してはいけない。氏名表示権。もちろんだから、例えば、他の人が作ったものの名前を勝手に変えてはいけない。例えば、まあ、食った人がペンネームで書いたら、そこを本名に勝手に直しちゃいけない。だから、どう言って保持権。勝手に、その、ここはもうちょっとこうした方が良くなるかって、直してしまうのもいけない。 まあ、著作者が多いと言えばいいんですけれども、勝手にはできない。これらはですね、その、著作した人の人格に結びついてる、まあ、人権なので、えー、譲渡できない。ここまでのお金に関わる権利はだいたい譲渡できるんですけども、人格権は譲渡できないという区別になった。